演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします神馬神馬ベーディングもちゃのプリンパンを食べたいと思いますその中にかぼちゃプリンが入っているそういうのがいいと思いますそういうんででのがそうめんの焦がし具合もちょっとプリンみたいな感じに 見えなくもないですねっとなんかこんな感じです結構独特な色してるような気がしますねではちょっと中身おー確かにプリンですねカラメルも入ってますカラメルが上で代用されてるわけではないんですねではいただきますかぼちゃの甘みがしっかり感じられますこれはすごいなから 外側のパン生地は弾力があるもっちりとした噛み応えのある生地でそれを噛んだ瞬間にカラメルのほろ苦さとかぼちゃプリンの甘さが程よく口の中に広がっていきましたねただプリンはもうちょっと弾力があった方がよかったかなこちらのプリンというのはプリン風クリームですねなので も, もうちょっと弾力が欲しいかなと思う部分でこちらも点数とさせていただきますでもかぼちゃ好きの方にはおすすめですねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです縁ですね